ペギディスウィット皆さんこんばんは本日はご視聴いただきありがとうございます今回は TGS2021 カプコンオンラインプログラム モンスターハンタースポットライトということで主に「モンスターハンター」シリーズの情報を私宇佐美が司会を務めつつモンスターハンターシリーズプロデューサーの辻本さんと一緒にお届けしていきたいと思いますはい辻本ですよろししくお願いいたます今日はですね「モンスターハンターライズ」サンブレイクの情報もありますのでぜひ最後まで見ていただけたらと思っておりますさてお時間も限られていますので早速進めていきたいと思います まずは好評発売中の「モンスターハンターライズ」の最新情報やコンテンツを辻本さんと「モンスターハンターライズ」のディレクターであります一ノ瀬さんと一緒にお届けしていきたいと思いますはい、えー「モンスターハンターライズ」ではですね、えー、カップコンのコラボとして、えー、第1弾としては、えー「モンスターハンターストーリーズ2」そして第2弾は「オオカミ」第3弾が「ストリートファイター」第4弾が「ロックマン11」と。 コラボコンテンツをお届けしてまいりましたが本日第五弾の情報を皆様にお届けしたいと思いますまずはこちらの映像をご覧くださいどうぞ えー、というわけ で, ですね好評発売中の「帰ってきた魔界村」とのコラボレーションが決定いたしました帰ってきた魔界村に登場するアーサーになりきれるハンターの重ね着装備が手に入るイベントクエストを10月日日金曜日よりり配信スタートとなりますこの重ね着装備を身につけると見た目がアーサーになることに加えて嘆くないが槍に変わったりクエストクリア時の演出が変わるなど特別な仕様を用意しました またコラボクエストでは帰ってきた魔界村の BGM が流れますので普段とは違う雰囲気で遊んでいただけると思いますなお10月のアップデート以降もインターネット接続することで無料ダウンロードできるイベントクエストの定期配信を行いますどれも特別な報酬や装備の生産素材が手に入るクエストとなっていますので是非挑戦してください また新たな有料ダウンロードコンテンツも登場します狩猟生活がより楽しめるコンテンツが新登場しますのでぜひチェックしてみてくださいさらに本日はスペシャルなコラボレーションの情報を1つお届けしますこちらです「モンスターハンターライズ」とセガ様の今年30周年を迎えたソニックとのコラボレーションが決定いたしましたソニックとは「モンスターハンター 4G」の時に一度コラボしたことがあるのですが 前回のものとはまた違った楽しいコラボになるよう鋭意制作中ですので詳しい情報はもう少しだけお待ちいただければと思いますここでもう一つ新情報ですモンスターハンターライズのダウンロード版が期間限定でセール価格となりますまだプレイされてない方はこれを機にぜひ遊んでみてくださいモンスターハンターライズのゲーム最新情報は以上となりますが 本タイトルがどうやって作られたのか気になっている方もいるのではないでしょうかはい、えー、そうですねここからは「モンスターハンターライズ」の設定周りとかいろいろ皆様にお話しできたらと思っておりますはい、えー、というわけでここからはですね私と一ノ瀬2人で「えー、とモンスターハンターライズ」の開発中の話とかをちょっとあのさせていただけたらと思います今回やっぱりテーマとして「あの我がテーマ」になってるっていうところはもうずっと ライズとしてはお伝え皆様にしてきたんですけどその中でもやっぱりモンスターがやっぱり注目されててでまあ新しい新規のモンスターとかっていうのはやっぱりずっと皆様にお伝えしてるんですけどあの日本の妖怪とかをモチーフにしてるるというところがあるんですよね、はい、妖怪とか怪現象とか、うんうんうんまあ、そういったものをモチーフにいろいろ作ってきてはいるんですけどどのモンスターどういう、はい、あの妖怪のモチーフにしてるのかみたいなのをちょっと説明させてもらえたらと思います。そうですねはい 分かりやすい、えー、ところで新規のモンスターだとねアケノシルムがからかさお化けだったりとか四、うん、ツ見和動が、うん、あのカッパとかっていうのはモチーフであの使ったりとかしてるんですけど、うんえー、そのほかに、まあえー、リオレウス天下と呼ばれる、うんなんですかね、火の怪奇現象みたいな、うん、リオレウスが空から火球を飛ばすようなシーンっていうのは、うん、その天下のイラストがあるんですけど絵がそういったのをちょっとモチーフにちょっと映像っていうのを作けてたり、えー、していますね。うん あとはティガレックスとかもかかティガレックスとかはやまびこっていう妖怪ティガレックスの方向する様っていうのをそのやまびこの声になぞらえて作ってたりしてるっていうのがあります。あとじゃあ古流で言ったらテオとかはあそうですねテオに関しては閻魔大王とか地獄の王様。 ねうんうんまあ、実際のデモの中でも他のまの、あ、モンスターがやり取りしてるところに、まあ、仲裁に入れてるというか、んうんまあ、その裁きを与えるみたいな、うんうんうん、そこらをモチーフにちょっと作っていたりとか、えー、していますがほかにも実はあのフルフルが量産、まあ、大好きなフルフルはのペラボ棒だったりとか、うんうんうん、ナルがクるが化け猫だったり、うんうん、あと神王がも雷獣、うんうん、あとアンジャンフが送り犬であと鳥かカちはノブスマっていうかちょっとまあ、うんうんうん、あのー。 あままり知られてないな妖怪かもしれませんがまあそういった妖怪にまあ一通り当てはめてデモとかも実は作ったりとかするのでまあそういったのもデモのシーンをこう見ていったりしていただけると何かしらこう紐解いていけるかもしれないのでぜひちょっと見ていただけたらなと思ってますね結構こいつ大変やったなっていうやつでいろんなモンスター当てはめていった時になかなかちょっとこのモンスターとか っていうのはだんだん妖怪のネタがなくなっていくるんですけどねそういったものはバルファルクとかもかあれとかも妖怪とかにちょっと見たのちょっと最後の方に<笑>、うん。 決まったそこからちょっとどうしようかってことで、うんうん、あれも「ハレー彗星」とか、うんうんまあ、その昔の本とかでそういった禍々しいもんだったりとか、うんうんうん、そういうふうなもんで例えられたりとかしてる時もあったりとかしたんでいろいろと他のモンスターとかもそういった目線で見ていただけると、ねまあ、新しいい発見ととかかはあるののなと思いますので、うんうんうんはい、今回のゲームのテーマがまさしくそういう ね, あのうねモンスターたちらのテーマー、はい にも取りり入れてるとこいいっぱいああますんであの皆さんねそういう目線で見ていただいてこれってあれなんかなとかねそうですねそれとか、はい、またね SNS とかでね予想してもらったりとかさ、はい、面白いです ね, ですねまあ今回のあの生態デモまあ僕は生態デモって呼んでるんですけど、はい、モンスターの出てきた時とかにちょっと入る演出それで、ね、あの今回ビアによる語りも入ってて、はい、あの辺とかもすごく雰囲気を出してくれてるよね。そうですねはい 恐慌幾千お覚悟めされよというわけで今いろいろそのえとビアの話とかもさせていただいたけどあの実はあの今回もこの後ですねゲームの方でも演奏ビアの演奏していただいてます、はい、友吉角心さんによる演奏もあとで皆様に見ていただけるということですのでそちらもえぜひえと楽しんでいただけたらと思います。うん はい、えー、というわけでじゃあ次の話してみようかと思いますが、うん そ, うですね、その前にちょっと一つ告知がありまして、うん、実は今日初公開のお話になるんですけど、うんうん、その10月末のアップデート、うん まあ、そちらの方でまた新しい追加ボイスプレイヤーの方です、ねうんうん、が、えー、販売する予定になっているんですが、うんうんうんえー、そちらのキャラクターの声の方を声優の細谷義正さんと杉山里帆さんの2名を起用していまして、うんまあ、個性豊かなボイスに仕上がったんで、まあ、せっかくなんでちょっとその、えー、声をイメージした裏設定的にちょっとキャラクターっていうのもちょっと。 合わせて、えー、開発の中でちょっと作ってみたりとかしたので、キャラクターの作成画面の方で再現できるように、えー、ボイス配信のタイミングに合わせてキャラクターレシピの方もまた公開する予定になっています。えー、N P C キャラクターになりきってプレイすることもできますので、またはちょっと配信まで、えー、そちらの情報をお待ちいただけたらなと思っております。うん ボイスの 方, の方はあのー、販売という有料で販売という形にさせていただいてますけどなかなか、あのー、試みとしては面白い試みでしてあそうです、ねはい、ちなみにちょこっとだけででもどういういキャラなんあそうです、ね、細谷さんの方が演じていただて、はいているキャラクターの方がひば、えー、さん。<笑><笑><笑><笑> レッツ・レディ・ト・ハンッっていう、まあ、男性のキャラクターになっていまして、えー、杉山さんの方は普賢のメイ、えー、っ子か。<笑> Peep this Let's do it up! This one's gonna hurt! Get blasted, fool! You're gonna pay for that and vent some! Oh, I could headbutt an engine ass right now! You want some of this?、I'm、trying to get slapped up? Ha!、Ah. Too easy. <笑>この2人が実はパーティー組んだ幼な染みのみたいなまあそういったところで結構シチュエーションごとに今までになかったようなセリフ回しだったりとかそういったものをたくさんちょっと収録させていただいたので楽しめるようなボイスとかにもなっていますのでぜひちょっと聞いてもらえたらいいかなと思ってますね。 ライズって結構ね、あの神楽の里の、えー、と村人たちも結構いろいろな実はゲーム内では語っていてない設定とかも実はあって ね,、はいねはい、全部聞いたら面白いんでね。そうですね、<笑>またね、機会がありましたら、ねはいうん、出していければなと、はい、思っております。はい まああのーまあ、そんなね、あのー、先ほど言ったようにこのライズってその村人とか、まあ、その NPC とかも結構ね設定を作ってたりちょっとこだわってやっぱ作ってたりとかするんですけどやっぱちょっと 苦労したたなとかっっていうののあったりする、はい、この開発中とかでいろいろ作ってる人でまあゲーム中の中に実装できなかったものいくつかちょっとあったりとかして、うんうんまあ、その中の一つで「よもぎちゃん」うん、お団子を自作でちょっといろいろ作ってでもお団子がまが、あ、お, おいしくなくて気絶するっていう<笑>すごいこう言葉で説明しないと分からないようなモーション作ってくれて喋りかけたらその寝転んだまま<笑>「いらっしゃいませ」って。 なるんででそいころろじゃないやろうう<笑>担当に話聞いたらまあそういう設定のやつとかちょっと作って一応実装してみたんですがみたいな話で<笑>でも倒れたままじゃね<笑>その会話とかおかしいんで矛盾がまあゲーム的仕様でやっぱり出てきてしまってちょっとなくなく<笑>泣く泣くカットしてっていうようなはい今ボツになった話そういうのを聞いたんですけどあのゲーム内にもアイルいっぱい出てくると思うんですけど実はアイルっていうのも。 あのモーーションキャャプチャーってあるんですね、はい、人が、えー、演技をしてその動きをゲームに取り込んでいくっていうモーション、うん、それをモーションキャプチャーって呼んでるんですけど実はアイルだも結構あれ、ね、人間が演技してるのがありましてそれをちょっと映像も今回は持ってきてるのでこれねねね結構大変なんよ、ね、やっぱりそうです、ねえー、今あの白いのをいっぱいポ ツ, ポツポツマーカーをつけてる方が、まあのモーションを撮ってるところなんですけど。 こういう、ね、いろんな人とかいろんな道具を使ったりとかして、ねうん、いろんなモーションを取っていくという、はいえー、と今見ていただきましたあのシーンのほかにもですね、まあ、アイルーの動きモーションキャプチャーで撮ってる、えー、ものとかもあったりしますので、うんまあ、ちょっとゲーム中見ていただいてこれ、まあ、ど, どうやって収録してるんやろうみたいなもうちょっとね、あのー、考えながら見てもらっても面白いかもしれません、うん、今回はですね、あのー、ライズの、まあ、ちょっと設定とか、はいえー、の話っていうのは、えー、これぐらいになりますが。 オ、ま、ー、あ、あサンタライズ自体もね開発4年ぐらい、ね、かかってて、はい、で3月にようやく皆様にお届けできるようになってですね本当にあに皆さん多くの方にプレイしていただいててスタッフみんな本当に喜んでますまたあのね開発の面白い話とか、うん、も何か出てきたらまた皆んにお伝えできる機会があればなと<笑>いいなと思っています、はい、ということで辻本さん一ノ瀬さん 開発の裏側をいろいろと語っていただきどうもありがとうございましたさて「モンスターハンターライズ」では和の要素を多分にに音楽にも取り入れています次のタイトル最新情報に行く前にその象徴的な演奏歌唱をさまざまな演出とともに楽しめるミュージックライブコーナーを特別にご用意いたしました本日初お披露目のボーナストラックもありますのでぜひご堪能ください 「三夜を揺るがす」「境界いくせんおかくもめされよう」 「ひその格くも」 いかかがでしたでししたょうかなお最後に演奏されました「カムラの息吹ロックバージョン」はなんと12月よりゲーム内のダウンロードコンテンツとしても配信されますのでぜひゲーム内でもお楽しみくださいさてここからは先日発表したばかりの「モンスターハンターライズサンブレイク」の最新情報をお届けしてまいります辻元さんよろしくお願いします はいえー、ここからは「サンブレイク」の情報をお届けするために本作のディレクターを呼んでおりますそれでは簡単に自己紹介をしてもらいましょうはい一ノ瀬から引き継ぐ形で「モンスターハンターライズサンブレイク」のディレクターを担当します鈴木義武です本日はよろしくお願いいたします 今回の開発の方はですね「モンスターハンターライズ」の発売後のアップデートこちらをですね引き続き一ノ瀬の方がディレクターとして担当してまいりましたそしてですねそれと並行してサンブレイクのの制作を鈴木の方で進めていっててっっもらっておりますそれではここから「サンブレイク」の内容を鈴木と紹介していきますがその前に「モンスターハンターライズ」のディレクターの一ノ瀬より皆様に一言お伝えしたいと思います 今年の3月に「モンスターハンターライズ」が発売されてから本当にたくさんの皆様にプレイしていただきありがとうございます皆さんがゲームを楽しんでいただいている様子や作品へのメッセージは開発メンバー一同拝見しており感謝の気持ちでいっぱいです今後も「モンスターハンターライズ」そして本日ご紹介する「モンスターハンターライズサンブレイク」をよろしくお願いいたします それでは改めてこちらの映像をご覧くださいどうぞ。 本本作の基本情報となりますサンブレイクはモンスターハンターライズの超大型拡張コンテンテツです新たな拠点で始まる物語フィールドやモンスターアクションそして新たなクエストランクとしてマスターランクが登場するなどモンスターハンターライズをさらに楽しめる要素が多数追加されます現在モンスターハンターライズをプレイしている皆様はサンブレイクを追加コンテンツとして購入することができます 周回所クエスト「星7ジンをクリアいただくとサブタイトルである「サンブレイクは」は新たなフィールドにあるさまざまなエリアに火の光が差し込むビジュアルイメージや本作のストーリーイメージから付けました続いてはゲームの内容をご紹介いたしますまずは「世界観に関ししてご説明しますサンブレイク」はモンスターハンターライズの拠点であるカムラの里から旅立ち 新たな調査拠点に向かかうところからスタートしますどんなストーリーでどんな拠点なのかは今後お伝えしていきますが少し世界観を感じ取れるところとして「サンブレイク」では新たなフィールドが登場します城跡のような場所や夜になると紅色の空が広がり怪しげな雰囲気を持ったフィールドです次に映像でも登場したモンスターこちらが本作のメインモンスターになります名前はシャクギンメルゼナと言います こちらは古種のモンスターです今回お伝えできるのはここまでになりますがメルゼナがどういったモンスターなのか詳しい情報は今後お届けできればと思いますそして今日は特別にサンブレイクで復活登場するシリーズモンスターの映像をお持ちいたしましたそれではこちらの映像をご覧くださいどうぞ ギザミはモンスターハンタードスで初登場したモンスターです巨大なモンスターの頭骨を背負う大型の甲殻種のモンスターとなります鋭利で長いハサミを持ち硬い火山の岩盤を容易にえぐるほどの強力な刃で獲物を襲いますまた稀に貴重な真珠を落とすこともありますサンブレイクでは他にもモンスターハンターシリーズから復活してくるモンスターもいますので今後の情報も是非ご期待ください 本日お届けできるゲームの最新情報は以上となります最後にモンスターハンターライズサンブレイクの発売時期ですが2022年夏頃を予定しており価格の方は未定となっておりますこちらについても続報お待ちください続いてはスチーム版モンスターハンターライズの情報となりますまずはこちらのプロモーション映像からどうぞ ということでスチーム版をお待ちの皆様お待たせいたしました発売日が2022年1月13日木曜日に決定いたしました番組放映終了後まもなく予約開始いたしますので是非ご予約くださいなお発売時には任天堂 t e n d s w i t c h 版にて11月末頃までに配信されている内容を含む形でのリリースを予定いたしております 詳細やその後のアップデート予定などの続報は本日公開予定の公式サイトからご確認くださいまた10月14日木曜日には体験版の配信も予定いたしております是非楽しみにお待ちくださいさて続きましては好評発売中の「モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼」のタイトルアップデート情報です本作は「モンスターハンター」シリーズの世界が舞台となっており モンスターを育て共存するモンスターライダーとなりさまざまな場所を訪れストーリーやクエストを通じてモンスターハンターの世界を思う存分体験できる RPG です、はい、7月9日の発売以降皆様に長く楽しんでいただけるようにと無料アップデートを継続して行ってまいりました「六属性のガルク」「人滅人ディノバルド」「静電種ライゼクス」「天元玉三ツネ」 銀霊ガムートそしてキリンアシュがお供に追加されました、えー、ガルク以外は追加されたモンスターを討伐するサブクエストや共闘クエストが追加さらには共闘専用のマムタロトも追加されライダーの装備も充実してきましたマムタロトはモンハンワールドを再現するかのように状態変化しやりごたえのあるクエストだったようですねしかもタイトルアップデートまだ続いていくんですよね はい、えー、そうなんです。えー、実はですね本日配信開始のアップデートを含め映像にまとめてまいりましたのでまずはそちらをご覧ください。 タイトトルアップデート第4弾ではティガレックス希少種がお供に追加され高難度マムタウトの共闘クエストが遊べるようになりますそして高難度マムタウトの配信の翌週には黒炎王リオレウスがお供に追加されるだけではなく共闘探索に古龍種の巣が追加されます他にもティガ希少種や黒炎王を討伐するサブクエストや共闘クエストも追加されますのでお楽しみください 古竜種の巣は古竜の卵が手に入りやすいんですかねはいそうです<笑>うん、すごく楽しみですそしてまだまだタイトルアップデートあるんですよねはい、えー、そうですね、えー、タイトルアップデート第5弾では本作において最高難易度となる共闘クエスト高難度のミラボレアスが追加されますさらに共闘探索に2つナの巣が追加されますので2つナモンスターの卵を入手しやすくなると思います ということで秘密だった高難度強盗クエスト用モンスターはミラボレアスだったんですねはい、えー、今回用意したのは高難度クエストということでもちろん強いんですけどより少ないターン数での討伐を目指していただく内容となっておりますので皆さんぜひチャレンジしてみてください高難度ミラボレアスが配信された翌週にはリオレイヤ希少種リオレウス希少種がお供として追加になります 追加さされるクエストもたくくんあってすすごく楽しみですよね気になる配信日程は公式サイトをご覧ください配信日を楽しみにお待ちいただければと思いますそしてまだプレイをしたことがないという方是非これを機に遊んでみてください現在体験版も配信中ですので是非お試しくださいということで「いかかがでしたでししたょうかモンスターハンターライズ」のイベントクエストや Steam 版の発売 モンンススタタターストーリーーーハトトトリズ2の無料タイトルアップデートさらには「モンスターハンターライズサンブレイク」と今後も「モンハン」シリーズから目が離せませんねはいえー、いろいろと今後も続報を期待していただければと思っておりますさあそれではこの後はカプコンの最新情報をお届けするニュースコーナーとなります辻元さんとはここでお別れとなります辻元さんありがとうございましたはいありがとうございましたさてここからはカプコン情報コーナーとなります まずは e スポーツ関連情報からお届けしていきますこちらの映像をどうぞ対戦格闘ゲームの禁止塔「ストリートファイター」シリーズシリーズ累計出荷数は4600万本を突破最新作である「ストリートファイター5チャンピオンエディション」では45体ものキャラクターが登場未来を担う新キャラクタールークも11月に参戦 そんなストリートファイター5の世界トップレベルの選手たちによる公式チームリーグ戦がストリートファイターリーグだ始まりは2018年リーグオリジナルのチーム編成で戦いが繰り広げられ見事グランドファイナルを制したのは板橋惨幣率いる板山オーシャン第2シーズンのグランドファイナルでは勢いに乗る孫スカーレット対 前回準優勝ネモオーロラの対決となった最終戦見事パーフェクト KO で優勝を決めたのはマゴスカーレッツの第3シーズン過去2大会連続準優勝で雪辱に燃えるネモ見事勝利し ネモ・オーロラの優勝で幕が閉じた今年2021年は初のチームオーナー制を導入これまでの6チームから8チームへ規模を拡大試合数も30試合から56試合へとパワーアップそれでは注目の8チームをご紹介 グッウエイトスクワッドコミファデトレーション最終巻ソル熊本・クママタシノビズム・ゲーミング名古屋王者ボディースター V6 プラスファブ・ロード・ジーミルダム・ビースト リーグ最多8チーム32名のサたちが日本一をかけて戦うストリートファイターリーグプロ JP2021 月5日開幕続いてはお得な情報です東京ゲームショウ2021の開催を記念してカプコンの人気タイトルが期間限定でセール実施中ですプレイの機会を逃していたタイトルがないかぜひチェックしてみてください ということで TGS2021 カプコオンラインプログラムモンスターハンタースポットライトをお届けしてまいりましたがそろそろお時間ということでここで終了となります最後までご視聴いただきありがとうございました